皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年11月16日、家具の球体水槽を触ると、お月様の台座が登場するということに今更ながら気づきました。最初、お月様の椅子か何かと組み合わせているのかと思って、一生懸命家具カタログを探してしまいました。本当に今更です。バンマの糖フィーバーが始まっています。 ですが、文章はすでに完成しているので、今回は経験値の晴天を優先してしまうかもしれません。そして、お宝の写真が更新されました。今回は簡単な写真をもらいました。持ち寄った結果はこんな感じです。まあ、いつもと同じですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。